はっははあるっはい、ありますけど…貸してくれるかなはっはっはっっはっっっはっっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは あんたの仲間のおかげで俺たちは大損害だ。あんたには責任を取ってもらうぜ。